ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。お正月休みなので、αX を改造したいと思います。ハイパーダッシュ3モーターに改造します。どれだけ速くなるのか、楽しみですね。まずは、改造前のノーマルモーターの速さを見てみましょう。相変わらず、汚い絨毯で、すみません。ノーマルモーターでも、 アルフク x の見た目がかっこいいから早く走ってるように見えますねモルペコ、モルペコー、モルモルペコペコーハイスピードモードで走らせていますかっこいい では、改造していきましょう。良い子は真似しないでね。ひっくり返すと、ネジがありますね。外します。次は、見えているネジ5本を外します。外すと新たなネジ1本、外します。爪が1箇所あります。ハンダ付けされていません。寒いから指が痛い。 外すときは、結構軽く外せました。ゆっくり外せば、ギアが、ずれないで済みます。標準のノーマルモーターを外します。ハイパーダッシュ3モーターです。赤色で、かっこいいですねー。ビリビリ破いて失礼。取り出します。 ミニ四駆で改造していた頃を思い出しますね。ノーマルモーターのギアを外します。こうやって、てこの原理で、外します。白いグリスがついていますね。 あ、取れた。ハイパーダッシュ3モーターにギアを取り付けます。ギアはもう少し押し込まないといけません。ノーマルモーターに付いていた位置と同じ位置にギアをもっと押し込みます。 ギアが噛み合いましたかいい感じでギアが噛み合っています分解したのとは逆の順番で組み立てていきますモーターの金属端子がちゃんとついているか確認してくださいこの段階で走るかどうか確認しますあ 走った。もし走らなかったら、ギアが外れているかもしれないので、見直してください。残りのパーツを組み立てていきます。ハイパーダッシュ3モーターに改造しました。早速、走らせてみましょう。 ノーマルモーターとの比較です。速くなったー。さっきまで使っていた同じ電池を使っています。ハイパーダッシュ3モーターは、速いですね。おーお速くなったー。 はやいあははは、はやいーノーマルモーターよりはやいアルファー X がはやくなりましたはやいはい、いかがでしたでしょうか ご視聴ありがとうございました。